これから全塗装ということで、色々と買い揃えています。 塗料だったり、エアー関係のセットだったり、マスキング関係だったり、ついで買いしたオナホだったり。なんてというわけで最初は、このミッションオイルを避けましょうかね。オーナーズマニュアルで銘柄指定されていたものですが、私以外の誰が、わざわざ純正フルードに交換するん普通はコーズと隠すことか、ニューテックの何か入れるよな。そして目立つところに置いてあるのは、ホームセンターでシリコンオフを探しまくっても見つからず、脱脂のために買ってみた、シンナー的な何かです。 これ使えないかもしれないですね。さっき適当に Amazon を開いたら、シリコンをフ単体で売っててピエン。難儀の末に外したスポイラーと、車内には、マスキングのために適当に溜め込んだ、体積大きい系梱包材。このバンドで縛ってあるやつは、サムネでボリュームを出すための水増しですね。中華製のタイヤチェンジャーです。 買ったはいいけど使う使えなくて、まだ開封もできてないよ。だからバイクの奥で、タイヤと共にずーっと眠っているわけですね。そういえばバイクのタイヤも交換時期だけど、バイクくらい手組みで買えええやん。しれっと置き去られるタイヤレバーセット。梱包を開けるコツは、この手に限る、塗料のセットを2種類買いました。硬化材やシンナー、ベース塗料を小分けにして売ってもらえます。この梱包材も、使おうと思えばマスキングに使えそうですね。 最初に出てくるのは、はい、シンナーです。ホームセンターでは塗料薄め液として売られていますよね。シンナーなんですけど、缶二つに入ってきましたね。最小単位で買おうとしても、16リットルで4万円だったりするので助かります。今ちらっと映ったのは硬化剤で、これがメインの塗料です。 GR プリウスと同じカラーコードで調合されたトヨタのエモーショナルレッドとなりますこれでいいのか知らないんだけどどの道やってみないと何もわからないのでちょ突も惜しんですな。次はアストロプロダクツから買ったものですエアー関係なのですが水を取ってくれるフィルター的なものを2つ買ってありますこっちはガンの直前につけるタイプですねまあ、どういうわけか肝心のガンを買い忘れたんですけどで奥の方がメインの何かですね なんか圧力も見れるらしいですが、よくわかってないです。タンクのところのニップルに近づけできないかなと思っていましたが、本体がでかすぎて普通に無理でした。なんとかしないといけません。そして、エアーのホース。そこそこ長めのものを買いました。次の段ボールも塗料というか、クリアの方のセットですね。こっちは薄める用のシンナーです。 そして硬化剤、この2つが同じだから、うまいこと別々で割安に買えないかと思ったけど、ドツボにはまって面倒くさくなりました。クリアのベース、足りるかは知らん。そしてこっちは、Amazon からの段ボールですね。と言っても、大層なものは入ってないんですけど、やっと買いましたよ。メガネレンチ延長用パイプ。近場のホームセンターに、地味にありませんでした。これは、LLC 交換後のエア抜きを、 ちょっと楽にする何かペットボトルをぶった切ったやつで十分なのですがどうせそんな高いもんじゃないし買ってみることにしました見てわかる通り安い方の商品ですよねメーカー別アダプターは一応付いてたけどそして次はカゴの中の細々としたものから紙ヤスリを使う時の当て石っていうのかね雑 DIY ならそもそもいらないか適当なもので代用すればよかったかなそしてなぜか洗顔ペーパーが置いてあったんだよね 家で紛失と再発見と放置を繰り返してるハサミ、ガレージへ出張です。そして、アマゾンで頼んだペーパーセットの配送が長くなりそうだったので、ホームセンに唯一あってまとめ買いしたペーパーのセット、買ったけど手がきつくて、なんやかんや一度も使ってないメカニックグローブ、もう片方はあったはずなんだけどね。 コンビニで適当に買ったけど、出してから8分放置しないと接着力が出ない点で失敗した瞬間じゃない接着剤。幅が広いけどもう切れるマスキングテープと、買い足したマスキングテープ。さっきの意味なかったやん。意外に早く届いたペーパーセット。必要量がわかりません。適当でいっか、回転する系の電動工具は、今回はケチることにします。 出番があるのか、あったとして容量足りるのか、わからない朝食カップ、シールテープ、どっか行きそうだなこれ、バンパー補修用金具だけど、これを使うところは壊れてなかったから無駄がね。何回家にあったビニール付きマスキングテープ、カバーできる面積が広いので助かります。垂れやすいらしいですが、初回で気にする意味あるのかね。あと、買い忘れたエアーガンに、ゴミが混入するのを防ぐろし、同じくエアーのホース、 こっちの段ボールは前の動画でも使ってた分厚いスロープですね。アライメント調整用に前後用にあるトラックだと思いました。かなり高度があって、タイヤ外さない潜り込み整備は楽勝だな。アストロプロダクツのエアーコンプレッサーのサブタンク、かなり安かったです。コンプレッサーの方が非きなので、ちまちま作業うすっかね。そしてこの場違い感。 場違いなのは正しくて、タオル用に買ったけど、私がタオルは雑に干すせいで、開封する必要もなくなったタオルかけ、バンパーを乗せれればいいな。なんだこれ、説明書の紙切れ1枚だけが、ビニールで包まれてるぞなんだこれ。ちなみにコード不足ですが、バンパー台としてなんとか使えそうです。大丈夫なのかな掃除日を設けなきゃ。 尺が余ったというか動画総数を減らしたいので、バンパーのトヨタエンブレムも外します。糸を使うのが定番らしいのですが、私はプラスチックヘラとハンマー、時々マイナスドライバーです。こんなのでいいのかよと割れながら思いますが、要は外れりゃいいんだよ。どうせ塗装するのに。 どうせバンパーなんかプラスチックなのに傷一つつけないよう無駄に神経質になる方がバカバカしい戻す時のことはあまり考えずシール剥がしとヘラでギコギコやっていきましょうね神経質な人間だったら こんなクソ中古車買うわけないから。納車時にインナーフェンダーを交換しただけで、修復歴呼ばわりされたり、バンパーを外したから当然なのに、各部がくたびれてるみたいに言われたり。実際このバンパー、下の方は割れてるし、私が新透明で飛ばしまくったせいで、飛び石で塗装が破裂してる箇所もあるし、どのみちゴミなんですよね。使い物になるだけのゴミ、実は私、86が特別に好きな車だというわけではないんですよ。 でも手はかけますよ。一生付き合うつもりで。こうやって黙々とできる。全然難しくない作業癒しの時間です。どの道ヤスリが消してしまうので、ヘラが引っかからなくなったら、もうその時点で合格でいいでしょう。エンブレムの裏は、ちょっと考えたくないですね。マイナスドライバーでほじるか。引っかからねえ。もういい。後回しです。 バンパーのグリル、これも塗装の邪魔だし、この際撤去してしまいましょう。飛び石でラジエーターだかコンデンサーのコアが、下手すれば飛び出してきた小動物の死体が、ダイレクトインしてしまうリスクがありますが、まあなるようになれ、つまり戻す予定はないんだけど、どう外すんだこれ。マイナスドライバーでちまちま爪をいじってましたが、下側がどうせ外れているんだと、引っ張がしてしまいました。く、うんぬ。こんなのでいいのか 定期が完全に抜けてて白くなっっしまったプラスチックよスープラの方のフェイクダクト抜きは好適当にはできそうもないなスープラを買ってしまおうか迷い続けておりますがとりあえず目の前を片付けていきましょうねフォグトウインカーのカバーどうなってるんだこれとりあえずウインカーのところは後付けだしなんとかなるやろ割れてるんだよな塗装終わった後どうしようか 反対側はマイナスドライバーで、爪を数箇所押し込むだけで簡単に抜けてしまったのですが、なんかこっちだけ状態が違う。爪というか、プラスチックが沿ってるんだけど。どうしようかちょっとだけ悩んだ結果、貫通式ドライバーだったことを思い出し。この手に限る、こっちも抜けてくるやろ。この手でランランルー。片方はブレーキダクトにするとして、どうしましょうかね。まあいいや、塗装さえできればなんとでもなる。 トランクのところのエンブレムも外しましょうね。隙間から弱くしてくれることを願って、先にシール剥がしを吹き付けます。マイナスドライバーの先端くらい、こじれば入ると思うので、あとはこじ開けよう。ここで問題になってくるのが、純正スポイラーですよね。この86は安い方の G グレード、つまりもともとスポイラーは付属しない。前オーナーだかショップが、後付けしたことになるのですが、これをめぐって大惨事が起きます。あのオーナーなら、 スポイラーーくらい両面テープでつけるだろそう思って純正ボルトだけ外したんだけど、実は覗き込まないと見えないところに、前オーナーが幻の穴を開けていて、その穴が銃弾でも貫通したかのような雑な切れ口になっていたんですね。 もうパテとプラサフを買いました。リアのナンバープレートは、封印が面倒臭くなりそうなので、もうマスキングで対処します。封印とか、日本の印鑑文化以上に意味がないだろ。福島の被災地でナンバープレート盗んで回ってる人たちが、ちょっと手間取るくらいですね。パテが届くまでの間、車本体へのマスキングだか、ヤスリがけに入ろうかな、といったところで動画は終わります。次回もゆったり見てね。